どういう仕組みであるの か, ううであるのかそういったものをちょっと勉強していただこうかなと思んですしそういうことをちょっとこう意味するだけで応援いただくことでお願いができたら私もわかると思いですねそれと今日オ、えーストラリアのお話を伺ってるのは 7, 7つの例が一つのこととして伺ってあ、えー、ります いろんな踊りになるとか、いろいろな踊りによっているとこう意味があります、ね、でのでそこまでお仕事になりにして、サイエンザさんとお届けで終わりにしたいなと思います<笑>、まあ、今日ちょっとダウンのードなど、コロナの伝統もありますので皆さんに中に入って踊届けいただくといのができないんですけど、れど一口だけでもお届ていただいて、しっかり楽しんでいただければいいかなと思います<笑>、えー、今日は2歳 優しくチンと。